じゃあそれでは今日の微積分の授業に入りたいと思います。前回は全微分の定義まで説明して終わったんですけれども今日はその全微分についてその性質から始めましてそれから全微分とその関連がある事柄としてその説明面の説明から入っていきたいと思います。まず まあ、今全微分の話をしますので前回導入しました全微分の定義をですねもう一度書いていきたいと思います。多分皆さんはすでにノートに書かれていることだと思うので前回のノートの最後の部分を見て確認してください。 まず最初にこの状況ではですね、fxy という二変数関数が与えられておりました。で、そのまあ点 ab という点も与えられておりまして、点 ab の金棒で、 定義されているような関数としておりました。でこの時に。えっと、Fxy、が点 A. B. で全微分可能という。その言葉だったんですけれども、それがどういう概念だったかということですね。 こ れ, はこれから書くようなですね式の形をこの fxy が満たすということを言っておりました。でそれをもう一回書きますと、その fxy が点 ab に近づくときの性質なんですけれども、この fxy がこのまあ まあ、これは AB での F の値ですね。それにえまあこういったその X と Y の一時の式を加えた形が出てきます。で, で前回も説明しましたけれどもこれっていうのはそのまあ点 えー、とを通るあこの3つですねその点 AB を通るそのあのあの1つの平面を表しておりました。でそうするとこの x y がこの平面とであと残りの部分残りの関数の和に表せますということを言ってるんですけれども、まあ、残りの関数は、まあ、今回その形はあの特に特定はしなくていいんですが、まあ、ある性質を満たすようなの関数だというふうに書きます。 スモール O という記号を使ってスモール O のこれはその xy と ab の距離ですねこの距離に関してまあこういう性質を持つ関数の和で表されますということを言っておりましたでこの部分がそのもう少し具体的に言うとどういうものだったかというとその、まあ、もちろん、えっとまあ、xy がその ab に 近づいたときに、まあ、この部分ももちろんそのゼロに近づくんですけれどもただそのゼロの近づき方の速さがこちらと違うと。で、まあ、こちらのこちらは平面の式ですね。こちらのここは平面の式なんだけれどもこの平面よりもずっと早くゼロに近づくと。そういうあの性質を持つ関数を、まあ、このような形で表しています。 このようなことを書きましてその、まあ、ちょうどですねあの今日先ほど出してもらったその、うん、と小テストのコメントの中にあの全微分の意味がまだいまいちピンときませんというあのことを書いてきた人もいましたのでもう一度あの振り返って説明しますとその全微分が可能っていうのはその例えば今点 AB っていう点を考えてるんですがこの点 AB の近くでですねそのこの Fxy がある 平面にほぼ近づいていると、平面でほぼ禁似できると、そういうことを表していると思ってください。で、えー、と例えばこのですね、あの反対というか、その全微分でない例としまして、とそうですね、あの皆さんの持っている講義の教科書ですと、と134ページ の, あの例 4.2 っていう関数があります。で 講義の教科書を持っている人は見ていただきたいと思うんですけれどもこの例 4.2 っていう関数なんですが。 一応関数の形を書きますとこのようにその x の絶対値と y の絶対値の最小値とそういう式で表せる関数がデータに出てきます。で教科書の図 4.5 にその fxy のグラフがあります。 でこうして見ていただくと分かるあの図の方を見ていただければ分かると思うんですけれどもとこの例題ではそのこの関数の原点00で の, の全微分可能性について論じておりますがなんつうんでしょうねこの図を見ますとその原点を中心にこう何重かにこうパタパタパタとこうあの折り紙を折ったようなそうい う, こう形 の, あのギザギザした平面が こう合わさっったようなな形の関数になっておりましてでまあ直感的にこうして見てみますとその原点付近ではこの全の微分で本来必要なその1つの平面に近づくっていうことが言えないわけですよね。確かにその原点の付近でそのこの f x っていうのはある点ではある平面の上に乗っかっているんですけれどもその平面っていうのがこう原点のいろんな 周りのいろんな場所をこう移動してみるとちょっとずつ異なる平面の上に向かっているということがわかると思います。全微分可能っていうためにはその例えば原点だったら原点の近くでですね近くでただ1枚の平面でその関数を禁似すると原点の近くではただ1枚の平面の上にこう 乗っかっているような形で感想を禁じできるとそういう変面が存在するということが言えないとその全微分は全微分できますとは言えませんのでそういう直感的にはそういうことを言っておりますので確かめてみてください。で一応ちょっとその全微分の概念を少し復習しましたけれども。 でこれからいくつか定理がありまして、まあ、その中でその、まあ、全微分可能な時にですねその関数について何が言えるかっていうのをいくつか挙げていきたいと思いますまず最初に、えっと、教科書をちょっと戻るんですね133ページの定理 4.6 です ここではその関数 fxy が点 ab で全微分可能ならばこういうことは成り立つという性質を挙げています。 でこの定理では3つのことを言っております。まず1つ目は、この関数 F は点 AB で連続であるということを言っています。で2つ目は、この F は AB でで えー と, X、と Y に関して変微分可能であると述べています。 で最後に3つ目なんですがいきなり「四季星印において」と書いてしまいましたけれどもすいませんが後からつけますがこの星印の式はあのこの式としましょう。 この式ですね、えー、と今ここに書きましたこの式においてえっと実はその皆さんの中で多分気になる人がいるかもしれないなと思ったのはこのまあ こ, この部分が平面で表されるとしてこの α とか β っていうのは一体どんな値ですかっていうことなんですけれども実はその α と β は次の値であると。でまず α はその f の えっと x による偏微分の点 a b における値です。それからあのベータはとこれは f の y における偏微分のえっと点 a b における値です。 というのがまずその全微分が可能なときにその F についてその点 AB について言える性質です。でついでに少しコメントを述べますとそのこの全微分 がおごめんなさい全微分可能な時にですねそのここの平面に出てきた α と β がこの変微分の値にあの等しいというふうに出てきたのはあの偶然ではなくてそのある意味そのこの変微分の定義というのがこの全微分から出てきたともいえるものです。もともとはその多変数、まあ、この場合2変数関数 の, その微分っていうのを考えたときにその1変数関数の微分と こう同じ意味のことを二変数関数でこう考えるとどうなるかっていうことを考えますとこの全微分っていう考え方にまあ行き着くわけなんですけれどもまあその中で特にそのまあ全微分ができるってことはこうその例えば点 AB でこの F x y をこうあるこう平面で禁じできるとその時にじゃあちょうどこの平面の式にですね X 方向の傾きと Y 方向の傾きが出てくるわけですね。 そうするとあのこれはその実はこの fxy にですね x 方向のその微分係数に等しくなるということが分かってそれからこの β っていうのはあのじゃあそこの ab における y 方向の微分係数に等しいということが分かると、まあ、こういうことからその、まあ、変微分とい う, こう概念も定まっていったとも見ることができます。でですので 一応この授業では変微分をですね先に一変数関数の微分を使って定義しましたけれどもまああのこの理論歴史的な流れとしましてはこの全微分からも導かれてきたとも言えることができます。ここまでいいですか。はい。それで、えっと、次にあの例題を やりたいいと思いますが具体的な問題というわけではないんですけれども全微分可能性の判定についてちょっと説明したいと思います。 まあ、あのこの微積分でその全微分の定義をやりますとその必ず演習問題に一度はこの全微分可能性与えられた fxy が点 ab 10AB で全微分可能かどうかを判定しなさいという問題が出てくると思いますのでその中でいくつかそのまあ解き方 の, とまああのパターンといいますかその こう分けてじょじょこう常識的に考えるでいくつかの解き方の道筋がありますので、まあ、その基本的な部分について紹介したいと思います。 でえまずあの全身分可能でないということをあの結論づけるための手がかりっていうのはいくつかあります。で そ, れそのためにはえ実は先ほど の, あの定理 4.6 からですねいくつかのことを導くことができます。皆さんあの高校の数学でその待遇というのを習ったかと思いますけれどもちょっと思い出してみましょう。うんと 定理 4.6 ではですね、fxy が点 ab で、全微分可能ならば、あのこれこれが成り立つ、これこれが成り立つ、これこれが成り立つっていう言い方をしています。で、例えば、括弧一1番、f は点 ab で連続であるということは言えるわけですね。で、この対偶を取りますと何が言えるかっていうと、うん、と括弧1番だと、の否定を取ると、f は点 ab で連続でないと言いますよね。でそうなると、実は、えっと、対偶 明大の対応を取りますと、fxy は点 AB であの全微分可能ではないという結論が導かれます。ですので、まずあのうんと f が点 AB で連続でないことを導くためには、例えばその中の一例としてはこの定理 4.6 のこの三つの性質ですね、三つの性質のいずれかが成り立たないということを示すことによって、その全微分可能ではないということ。 結論付けることができますですのでまずその全微分可能でないということを言うためのいくつかの手段としましては例えば F は点 AB で連続でないとかですねそれから 例えば、ほかには F は AB で変微分可能ではないといったようなことが導かれますと F は AB で全微分可能ではないという結論が導かれます。 でこれはあの全部ではなくて一部ですね、そうこういう議論を導くため の, あの証拠の一部ですので、あの他にもあのいくつかあのこういったことができるような証拠というのがあり合いますので、それはあの皆さん各自でこう問題解きながら考えてみてください。で まあ、次にですねじゃあここまでいいですかねじゃあ次にそのじゃあ全微分可能っぽいなとえっぽいなっていうのは例えばえと皆さんが演習問題でその関数が与えられてでそれで点 AB が与えられてでそれでいろいろ性質を調べているんだけれども例えば定理 4.6 の, の性質はああ例えば1番と2番ですね1番と2番を満たしていそうだと例えばあの F は点 AB で連続でしかも変微分可能だなといったときにじゃあ全微分可能だってことをどうやって示すかっていうのが多分問題になるかと思います。えっと、もちろんあのこれこの定理 4.6 はですねその全微分可能だったらこういう性質が成り立つって言ってるわけであって必ずしも逆が成り立つとは限らない点に注意してください。ですので例えば F が点 AB で連続でかつ あの xy に関して蛇分可能であったとしても、あの前微分可能とは限らないってことですね。そこに注意してください。ですので、まあ、例えばこの定理 4.6 の括弧1と括弧2が成り立っているときに、じゃあどうやってその前微分可能性を示すかっていうのを、ちょっとその一例を説明したいと思います。 でその全微分可能性を示すための、まあ、やり方の表紙なんですが。 教科書講義の教科書で言うと133ページの式 4.2 というのをちょっと見てください。 いきなりこう H とか K とかイプシロンという文字が出てきましたけれどもこれから説明しますのでそんなに怖がる必要はないです。一応この式の定義をこれから書きますと。 まずこの有理式の分母のルート h 2乗プラス k 2乗で括分の1でくくりまして。 えっとまあ、最終的にこのイプシロンの HK っていうのはこの中括弧の中で書かれたこの部分の式を表します。で, でこの部分っていうのはその ど, どこから導かれたかというとあの先ほどこの黒板にその全微分の定義を書きましたけれども。 あの式、あの式ですね。あの式から、のあの式ですと、のこの F の A プラス H、B プラス K、イコール、これこれこれこれこれっていうふうに、これが全部右辺に来ていたんですけれども、これを全部その左辺に移して、のこの F、これはその、A、点 AB に非常に近い点での、 まあ、h と k だけ離れた線でのその f の値なんですけどもそこからその先ほど全微分の時に出てきたまあこのいわゆる平面ですねこの平面を引いた式だと思ってください。でこれがその h と k をあの0に近づけていったときにこれが0にに 極限ですがこれがこの極限値がゼロになるかどうかで判定をします。で、まあ、ゼロになるかどうかってじゃあどっちなんだっていうことなんですけども一応その全微分の定義から復習しますとこの極限値がゼロになれば この F っていうのは点 AB で全微分可能というふうに判断されます。0ならば全微分可能で。もしその極限値が0でないとかあるいは極限値を持たないということになりますと全微分可能でないということになりますね。 以外の場合は全微分可能でないということになります。でじゃあ実際にそのこの計算をですねそのある例でやってみましょうということで。 これはあの演習書にあるんですけれどもあの演習書を持っている人は演習書の96ページを見てください。えー、っと演習書の96ページの例題 3.1 という感想を取り上げます、はい。一応演習書を持ってない人でもついてこられるようにこれからその式を書きます。 えー、とえー、90、えー、中小の十6ページの例題 3.1 という関数でして、で、でまあ、この関数なんですが、まあ、こういうその半径1の こう半球面ですねで 半,、うん、半球面ですの で, で、まあ、原点で全微分可能かっていうことを示すっていうのはどういうことを考えているかっていうと原点ではこの辺ですねこの辺の点でその、まあ、この感想をですねある平面で禁じできるかどうかっていうことを言うわけなんですけれども でそこで一応まあ何らかの方法 で, です、ね、例えば先ほど定理 4.6 に挙げましたように例えばこの、F、fxy ですねこの fxy は原点で、まあ、連続連続に見えますかね一応連続だということがまあ言えます。 それから、あと、X と Y に関して変微分可能であるということも言えます。まあ、それは皆さん、各自で確かめてもらうと。で、そうしますと、まあ、全微分可能かもしれないなということで、あの直接、の上の黒板、こちらの黒板に書きました、あの5枚目の黒板に書きました、その極限を調べるわけなんですけれども、まあ、その準備をいくつかしますと、まず、 原点の、F、の値が1ですとそれからその原点におけるその x の変動関数とそれから y の変動関数の値はどちらも0ですと。でこれをその上のですね5枚目の黒板の式に。 こう代入してみます。 代入します と,、えー、と今もともと書いた式の A と B にそれぞれ0を代入しますので最初の項が F の HK になりますねそれから、えー、と2番目の項がマイナス F の00にロに。 なりますで、まあ、3番目の子が fx の0 0る h で、えー、と4番目が fy ですね fy の 00×k ということになりまして で, で まあ、これを計算するんですけれどもと今先ほど準備しましたようにこの f00 が1 で, でここが0ですねで fy の00も0ですと。これをまとめますと。 最初の FHK の部分は、その F の定義から、1マイナス H2 乗マイナス K2 乗の平方根ですね。で、F00 の値が1ですから、こうなりますで。あとの残りの項は0になりますので、消えます。とすると、一応こういう式になりまして、で あとはそのこの極限値が存在するかどうかまあ存在すればそれを求めるということになります。で、まあ、その極限値の計算の仕方もいろいろあるかと思いますけれどもあのここでは前回もうちょっと出てきましたその極座標に変換して求めるというのをあの解き方をやっています。 で一応その極限でですねそのまあ H と K を0に近づける時にはその極座標において何の変数を0にどこに近づけるかということを対応を明らかにしていく必要がありますのでも、えー、ともとは H と K をそれぞれこう0に近づけるということですので、まあ、その時その極座標では何を0に近づけるかっていうと まあ、点の原点に近づくということですからこの極座標で表した R を0に近づけるということを見ることができます。であとは、まあ、上 の, あの関数の式を極座標に。 で表すわけですね。 これ今回はですね、そのまあ、非常にその極大表に直すとあの単純な形にすることができましてこの H2 乗プラス K2 乗というのは極大表で表す と, こう、えー、と R2 乗になるんですね。ですので、えー、と分母が R で, で分子が 8枚の r の平方根マイナス1という式になります。で、この状況でですね、その r をゼロに近づけたときに、その分母と分子がどうなるかっていうのを計算しますと、えー、と分母は r ですからゼロに近づきますね。それから分子は ここが0に近づくとそうすると1マイナス R の平方根が1に近づくとでそれで1から1を引くと0に近づくとだからこのままだとその0分の0という形になってこのままの式の形ではまだその極限値が存在するかどうかというのは判断できませんそこでえこういう時にはその、まあ、よく使われる一つの仕方でそで分子を有理化するということをやります えー、と皆さん、高校の数学でその分母を有理化するというのはよくやったかと思いますが、分子を有理化するというのはあまりなじみがないかもしれません。でも、分母を有理化するのと全く同じ要領でこう分子を有理化するというやり方も、計算もできます。 もともとはこういう形だったんですよね。それでこれにそのまあ分母と分子に何か同じ式をかけることでその分子に出ている平方根をこう取っ払いたいっていうんですね。で皆さんやり方わかりますでしょうかもしこれが仮に分母にこういうのがあったときにこの平方根を取っ払いたいと思ったら どういう式をかけるかなっていうのをこう思い出してみますと、あ多分皆さんよくやった方法っていうのは、えっと、これ、何でしたっけ、えっと、a プラス b っていうのがあるとそれに a マイナス b をかければ、a2 乗プラス b2 乗になるっていうのをよく使いますよね。分母や有理化なんかでは。そうすると、えっと、ここをうまく2乗にすれば平方根消えますので、どうするかっていうと、 この分母と分子にそれぞれこれをかけます。1マイナス R2 乗の平方根プラス1というのをかけるんですね。そうすると、ここの公式で言うとここが A になってここが B になりますので、うまくこの1マイナス R2 乗の平方根が2乗になって、その平方根が消えます。とということで ちょっとここから最近の展開は皆さん各自確かめてみてください。一応講義ノートには書いておきまして後でアップロードしておきますので気になった人は確かめてみてください。そうしますと結論としましては分子がマイナス R で分母が 1枚なさる2乗の平方根プラス1という形になります。で, でこれの極限値を調べるわけなんですが。 この式の R に0を代入しますと分母が分母が2ですかねで分子が0ということでめでたくこの極限値が0であるということが分かります。でこのことから何が言えたかというと先ほどのその全微分可能かどうか っていうのを判断すする式ですねこの式においてその極限値がゼロであるということが示されたということはこの f x y は原点で全微分可能であるというふうに結論付けられたことになります。 で基本的にその全微分可能性を判断するときにはその今出しましたそのイプシロンっていう関数を使ってです、ね、これがその、まあ、ゼロに近づくかどうかということを実際に調べるということになります。 多分あの演習問題でも、えー、と1度や2度は出題されると思いますのであの各自、一応解き方を確認しておいてください。えー、ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、それではは えっと、先ほどの定理 4.6 はその f が全微分可能であったときにまあこういう性質が成り立ちますというそのことを言っていたんですがえっと次の定理は逆にですね f がこういう性質を満たすときにあの全微分可能であるというものです。 教科書ですと講義の教科書の134ページの下の方にあります定理 4.7 を見てください。 定理 4.7 では、まあ、FXY がて始まっていますけれどもその FXY が点、えー、AB のある金棒ですね。 まあ、教科書の定理の記述、説明では、金棒に名前は特に付いていませんでしたけれどもうん、まあ、ちょっと便宜上 U という名前をつけておきました。まあ、ある金棒において、次の2つの条件を満たすならば、FXI は A、B において全微分可能であるということになります。でその2つの条件ですが、1つは、 えー、と X と Y に関して変微分可能であるという条件です。もう一つの条件はその 変微分可能って言っていたその変動関数がどちらもその連続であるということです。でこの2つの条件がその AB のある近傍において成り立つ時に FXY はこの点 AB において全微分可能になります。 ここまででいいでしょうか一応この定理についてもこの一つ前にやりました今日最初のようにやりました定理 4.6 についても証明はちょっと時間の都合でこの授業では授業内では省略しますが講義ノートの方には証明も書いておりますのでまあ。 皆さんの中でもし、照明はどうしても気になって夜も眠れないという人がいましたらなるべく皆さんが夜寝る前にはアップロードしておきますのでぜひご一読ください。ここまで何か質問ありますでしょうか。 で、えっ、ー、とこの続きなんですけれども、あのまあ全微分とあのそれからそのこの多数関数のあの接平面の関係との説明に入りたいと思うんですが、ちょっとあの少し時間余ってるんですけれども、あの話題的にはあのちょっと切りがいいですので、あのとりあえずえっと皆さんから特に質問がなければここで一旦打ち切って休憩に入りたいと思います。よろしいでしょうか。はいじゃあ今からと次のチャイムがなるまで次のチャイムか。えっ、ー、と 3時15分の時点になるまで休憩にします。